どうも、こんにちは音の道です。マップは3エリアに分かれています。最初に関所までのエリア。ここで脇道にそれて、 さらに裏道に入ります右方向にはショートカットがありますこの延期は常闇発生源です配置の裏に出てしまえばアイテム回収も楽なのでお試しください。 本来、大型のムクロム車を、橋の手前に引きつけて、倒すといいでしょう。二つ目のエリア、取り手のようなマップで、建物の一階、二階を、上がったり降りたりして、 進むことになります左斜め前方向から2階に ここで正面から入らずこの建物は2階から攻略すると楽です真鍋元隆を倒す場合は周囲のじゃを掃除します。 ちなみにマガラナオタカの息子う こ, こ, とこの人多分マガラ・ナオタカの弟。 ながら直済みだと思います。名乗りを上げないので。推定ですが。スズメビトラップで。かなり削れました。 てるか後は<笑>最後のエリア正面の橋は左方向から迂回路があります橋の上で生ハゲと戦うのは避けましょう 外れというとは こ, れここは実際の攻略でもこのルートがおすすめ<音>青い結晶を破壊すれば敵が消えるので。 結晶に隠れつつ破壊するといいでしょうショートカット解放を忘をれずにボス部屋直前に塗り壁がいます。 戦などはありますので開放推奨動きが遅いが一発が重い系のボス大立ちを振り回す巴吹雪は3連続カウンターは猛タイプが取りやすいでしょう 見てから回避が間に合うので一見、弱そうなボス常闇発動時はボスから離れた方がいいでしょう ジはこの高速攻撃が強力なのでボスの左手に注目することこのランブ系の大技は手出しを止めないと厄介ですンタイプンタイプのカウンターはちょっとコツがいるので猛タイプは初心者向けだと思います高速攻撃は至近距離なら右近距離では 左方向が回避しやすく感じました至近距離から近距離では最も注意すべき攻撃です常闇を1回でも発動するとその後は高速攻撃にずっと注意しなくてはなりません 今のように巴吹雪が終わった後は高確率で高速攻撃が発生しますちょっと長いのでカット集中を切らすと一気に爆命しますが隙の大きい動きもあり 落ち着いたアイテムを使えばもっと楽に倒せると思いますこの動画は敵をスルーしてるので揚力がたまらず妖怪技なし縛りになっています初見時ボスを倒してもいつものミッション終了の人玉が出ない バグと焦ったのはいい思い出ラ我らと最後までご視聴ありがとうございました。